みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はピック・スクラッチを覚えようということで、ピック・スクラッチとい う, こうギャインというテクニックをですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。そして、今回も、録、え、画、ー、スタート、えー。こんな感じでピクチャーにピクチャーして画面のズバンバンバンバンと、えー、こちら側の角度もお見せしながらやってみようかなと思いますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。はい では、ちょっとやってみましょう。ピックスクラッチどういうテクニックかというと、えー、ピックを弦にこすりつけて、ゴーギャインと<音声>いうような感じの音を出すテクニックでございます。よいしょいこんな感じのアレでございます、まあ。普通に見たことあるし、聞いたこともあるかと思うんですが、ちょっと一緒にやっていってみましょう。 とりあえず、ギターを持っていただいて、ピックを用意していただきたいんですが、ピックがすごいボロボロになってしまうので、大切なピックとかではやらないように気をつけてください。本当にすごいギザギザになってしまいます。別にやり方といってもそんな難しいことはないんですけれども、普通にティアドロップのピックがあったとするじゃないですか。こんな感じで。それで、このティアドロップのピックをちょっと指で持ち替えて、こんな感じですね。 えー、と親指と人差し指、中指みたいな感じで、こんな感じで持って弦にこすりつけていくとやりやすいかなと思いますので、ちょっとこんなのも試してみてくださいませ。この状態にして、巻き弦。この4、5、6弦をこすっていくわけです。1,2,3 弦でやってもつるつるしてしまうからそのビッグスプラッチの音が出ないんですけれども、巻き弦の方をですね、主に5弦とか6弦を目指して、 行ってあげましょう。気持ちいいこの弦に対してまっすぐではなくてちょっとこう斜めにした方がいろんな音が出やすいような気がしますピックをに、えー、弦に対してピックを垂直にするんじゃなくてちょっとこう斜めにしてあげる感じですねこんな感じでガガ ガ, ガとこすってあげるとこのガリガリガリガリという音が出やすいかなと思います<笑> こんな感じで、す。で、あんまりゆっくりやりすぎても、なんかこうかっこよくならないので、この出始めの頃ですね、そのピックが弦に当たった瞬間のとき、このときをちょっと素早く、ちょっとこの甲高い音といいますか、ちょっと・・・。少しこの加速をするような感じ で, で、着地したらちょっと減速するという感じですか。 こうい感じでやると、なんか勢いがあっていいピックスクワッチになるかなと思います。<音楽>でこのあとの速度に関しては、これは本当に自由です。ゆっくりやってもいいですし、<音楽>素早くやっちゃってもいいですし<音楽>、この辺の速度は自由で、自由にやっちゃってくださいませ。で、ピックスクワッチをガーッとやった後に、<音楽>まあ、コードを引く場面だったならば、左手がコードの準備をして、 ある程度のところでャーと弾いてあげると。ある程度のところでャーと弾いてあげると。で、このピックを弾く方向に関しては別にダウンでもいいですし、上アップでも別にいいです。もう好きなろでわーっとやっちゃってくださいませ。で、ガーッと弾いている間にピックを持ち直して普通に弾き始めると。 こっちとしては、本当に、ねこの指えー、とピックを横にして、まあ、しっかりこの巻き弦をこすってあげる、まあ、そのぐらいという感じですね。この速度に関しては本当にいろんなパターンがあるので、まあ、これは好きにやっていただくとして、出始めの頃は、ちょっとこう早めにやったほうがいいかなくらいな感じです。 それで、まああの、何回かやっているだけでもすでにピックがボロボロになってくるかと思うんですけれども、<笑>まあね、ピックも痛めてしまいますし、弦、まあ、もある程度痛めてしまうので、やりすぎ注意という感じですかね。<笑>えーまあ、必要な場面があったら、まあ、バシバシと。 やっていってあげましょう。そんな感じでピックスクラッチで講座いました<ス>、えー。このカメラの意味があったんだかないんだかよくわからないですけれども、まあ、参考にやってたら幸いでございます。以上です。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。<ス>さよなら。